皆様にご案内申し上げます。この飛行機はまもなく離陸いたします。シートベルトを腰の低い位置でしっかりとお締めください。ご使用になられましたテーブルと座席のリクライニングは元の位置にお戻しください。レディースアンジェントルメンウィー n we will be taking off shoulderly.Please make sure that your sea belt is securely fast.Thank you.